で、so、そこの位置というのは私たちが本当に純粋であるというその状態なんですね、はい。で、私たちがこの考えていることっていうのは全て神と分かち合っているというものになっています。So はい、で、それはですね、この。 時間と空間のこの思考というものを超えていきます There's a very interesting part where Jesus says that every thought, every decision you make goes in and out of a giant constellation Giant constellation? Constellation, almost like a, the sky has stars、mm -hmm. a constellation, every decision that we make goes in and out of a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 そのためには私たちはあらゆる自我の思考を見てそしてそれは真実ではない現実ではないということを理解する必要があります so, so example,、so、であのジーザスのマインドっていうのはもう一つだったんですね ですから彼は自分の周りの人にいる思考というのがみんな読むことができたわけです。Yet, はい、そしてこれはあの本当であるというふうに分かってたんですね、はい。ですから彼らはいつも無罪であるということをジーザーは知っていたんです。And so, this ですから彼はあの会う人すべての人にの無罪性というのを教えることができたんですね。彼らが無罪であるということを教えることができたんです。それは過去あるいは歴史に関係なく。 はい、でそれを教えることによって彼は自分の中にそれをどんどんあの貯めていっているんですねですから私たちは自分の本当のアイデンティティに対してあの確信を持って い, ないかなければいけません私たちが無罪であるということは無罪性私たちの無罪性というのを確立しておくために。 でですすからガイダンスというのが大事なんですね私たちは、過去に学んだことの未来のガイドにはしたくないんですン u i d e にとどまったまままになってしまうからです。私たちは is an early Workbook lesson where Jesus says,、はい、Everything I think and say and do, so, as you think and say and do, teaches all the universe. So, as you think and say and do, Of yourself as a body, はい、でもしあなたが自分の体は、まあ、自分の肉あなた自身が自分の肉体であるというふうに教えた場合は you must 思った場合ごめんなさい思った場合はそうすると他の人たちもみんな体だというふうに見るわけですですですがあなたがスピリットと一体になって考えるということを学んだときには Then you see the same with everyone. はい、そうするとすべての人にも同じように見ることになるんです。そうすることによって体のアクションディスネイミオワタサナコナリマス。オフィンタイムスペペペペペペペペペペペペペペペペペ人ペペペペペペペなペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ これはです、ね、あの自我がですね、本当はその自我自体が殺人犯なわけですね。そ れ, It, それを言うのはその自我が自分が殺人犯であるからそれを言わせてるわけです。 はい、そしてそれが、あのてのそれ自身の全ての人々が殺人犯であるというその可能性というのを手放していくことなんですよね。Today, はい、そして、この今日の体験型 の,、ね、あのセッションの良いところというのは、はい、でこれは私たちがあのそれを練習し始めることなんですね。 新しいものをこう学ぶときにはワークブック必要じゃないですね。私たちはこの毎日のものをトラン ス, トランスファー、yes. 私たちはこのマインドトレーニングを皆さんに毎日手渡していくんですね。この移行させていくんです。Because もしですねこうワークブックをやってるときにあの例外を作るときにはいつも、そこではエ ゴ, エゴの中に入ってしまう、自我の中にとどまってしまうということなんです。例えば、ナンバーワンですねワークブックのレッスン1です。And これであのレッスンね、あの従うときには、この目をですね、この部屋の中をこう動かしていきますね、いろんなとこを見ていきます。こうやって 目, 目見て、あこの椅子には何の意味もないと言いますね、uh, this carpet does not mean anything. はい。そしてこのカーペットは何の意味もないと言います。This foot. はい、そしてこの足も意味がない、何も意味がないと言います。はい、で、この部屋の中全部ね、見ていきます。はい、そしてこう見ていって、どうどうまあ、家族の写真があるわけですね。They... Oh, we'll、And... <笑>でこれをあの、これもスキップしようと、これはちょっとのぞいちゃおうということです。Because, uh, there is too much value なぜならばこれはもう過去にもうすごく価値があるものだからですよね。コースの中 で, です、ね、この例外を作るということでは、すごい面白い話があるんですけれども、なぜならば私たちはここ犠牲にするということに対して恐れがあるわけですね。 meaning to an image that they don't want to let that meaning go はい、なぜならば私たちこのイメージに対してすごくあの大きな意味を持たせてしまっていてそれを手放すのが怖いんです、so、はい、ですからここで皆さんたちにその練習をするのにねあのことを今日エクササイズでやっていきました So with the time that we have left、um, Are there h e r e s to Some questions, h e r o e that came in on,、uh, on email? e s I don't <breakdown> h e know, d u s o m t 質問があ t という s となの t Hiro t んの方から聞き t いと思います ご質問いただきましたのでご紹介しますすべては幻想だと言いますが実際に痛みも悲しみも感じますどう捉えるべきですか OK I understand that everything is an illusion but I feel actually sadness and pain So how should I oh, oh interpret it I mean how should I understand it 私たちがこの世界のものというのは幻想であるというのをまあ理解しようと し, し始めたときには truth, you,、no、でもしこれが本当だというふうに分かるとしたらもうコースいらないですよね。<笑> なぜならば、あのこの本というのはもう本当に役に立たなくなっちゃいますよね。だかららもう本当いらそもそもあの現象だからいらないわけです。そう、when people have a question like that, I usually ask them to rephrase the question and start with the opposite. はい、なのでこのような質問を聞いた時には私はあの質問をちょっと変えるようにお願いするんですねそして反対側から見るようにしていきます be,、はい、で, ですから逆なんですね私はこの世界が全て幻想だということを知らないというふうにするということ。 はい、そして次の質問というか、次に言ったことというのはそのままありますよね、私はまだ痛みがあるということですね。私はまあ子供に会うことがあって、それはなんかすべてを知っているような子供に会ったりするわけですね。<笑><笑> They can be very proud. で、その子 ど, 子どもたちっていうのはすごくあのプライとかしっかりと自分にとを誇りに思っていたり。And, uh, no. はい、で、私たちは、この言葉 d No, no.」no. no. no. no. と言えるということですね。Yeah. They with their no. はい、で、あの子供にですね、「No」あご、ごめんなさい、親にですね、「No」と言えるわけです。To every はい、であの親からですべ、ね、て の, このリクエストに対してノーと言えるんです、その子どもは。彼らはです、ね、自分のアイデンティティについて、すごくよく分かってるわけです。It is not negotiable. でそれはです、ね、全くあの妥協がないわけですね。でも本当、強い指でノーっていうわけですよ。 ですがこれはですね、マインドがクローズしている、閉まっているという例にもなるわけです。Is, an はい、で私たちがですね、許しを受け入れるためには、私たちのハートというのはあのオープンでなければいけないということ、オープンのマインドでなければいけないということです。We have to ですから私たちはこれを全てに適用していかなきゃいけないんですけれども、まず朝起きたときにはですね、私はまだ何にも分かりません、ですからそれは分からないということに対してオープンであるということ、だからオープンなので答えを教えてくださいということです。 それがです、ね、実, 質的なあの実質的にこうワークブックをやっていくときに役に立つものですね。Uh, lessons, はい、で私はです、ね、あるとき、もうまだワークブックの最初の方のレッスンをやっている友達がいたんですが。And, uh, she was で、彼女はですね、いつもなんかレッスンについて、なんかコメントがあったわけですね。She said, These lessons, uh, are very simple. はい、で、これらのレッスンというのは非常にシンプルであるというふうに彼女は言ったんです。And, uh, they're very basic, そして、すごく基本的であると。But I hope they get better. はい、なので、これが良くなるというふうに、あの、おも、希望していると。Uh, because, uh, when I when I do the early lessons, I I feel stupid.。 であの最初の方のレッスンをやると、私がなんかバカみたいに感じると言っていました nothing, anything, I think, I、はい。なので私はこれ、何にも私が見ているものって、ね、意味がないというのは、もう本当、これよりももっと良くなることを祈っているというふうに言っていたわけです。Said, ですから、もっとこのさっさと先に行ってです、ね、スキップをしてです、ね、もっといいレッスンをしたいというふうに言っていたんですね。 ですが、私は彼女に言ったのは、それがこのレッスンがあの機能していくという方法であるというふうに。If you can get any one はい、でももしですね、この1個のレッスンが、ね、しっかりできたならば、他のものは全くいらないよということです。はい、これはすべてをです、ね、あの超えていくよと言ったんです。 私たちはですねこの世界のことを学んでいるわけではないんです、この世界でやっているように。はいではい、で私たちはです、ね、何かあの知識をこう蓄積していって学んでいくというのではないわけですね。If you could The whole book is, is finished. でもしですねこの1個のレッスンの中であの完全なる経験ができたとしたら他のものというのは全くいらないわけですですから私たちはあの私はもう全く分かりませんだから教えてくださいというその態度を持つというのが大事なんです。 Okay, next question is:、okay. uh, It is said to be as an egoic、uh, thought that if I see a sick people and if I want them to be cured or get better,、uh, So, I, I think it's, I, I thought that it's an egoic、uh, thinking, but I truly hope that they become,、uh, get better. So, how should I deal with it? Yes, in this case, it, it is always helpful to to pray that one's perception is healed. で こ, のこのような場合にではです、ね、その人のその知覚というのが癒されるということを祈ってください world, in, in、はい、でこの世界ではですね全ての仕事がです、ね、問題を見つけてその問題を解決するというものになっています。And even in our medical profession, ドクターズとナルスは医療関係のものであったとしてもあのお医者さんだったりナースだったりというのは何かこう病気を診断をしてそしてその病気を治すというふうに訓練されてきています。And if ですから私たちがもうこの病気というものっていうのはいつも一時的でありそして治るというものも一時的であるということを理解したならば。 For a cure. で、もしですね、あのちょっと 病, 病院にですね、自分がまあ病気であって、そして病院に行って、そして私自分の症状を話して、治してもらおうとしたときに。で、そこでですね、私は1個だけまあ条件がありますって、それはもう一生続くものでありますよと言ったときに。So, I want a cure that's cure so good I will never be sick, ever again. はい。でそれはですね、私がですね、もうあの素晴らしいあの治療なんですね。そしてもう二度と病気にならないというふうにまあもし私が言った場合。and not only that。それだけじゃなくて。that this cure is so good l e s s forever。 That means that I will not die. はい、そしてこの病気が、ですねもうあこ の, あの治療法というのは素晴らしくて、そしてこれは今一生続いて、ですから私は死なないとしたらですね。はううはい、そうしたらあの、それを私が言ったらあの、お医者さんはですね、えすごい笑って、ですねあなたはどこの惑星に住んでるのっていうと思います。Yes. 精神科医はそこにいますよってきっと教えてくれると思います<笑> actually, ですが私たちはもう一生続く治療法を受け取る資格があるんです、はい、そして私たちは今生き続けるです、ね、永遠に生き続けるというその資格があるわけです なぜならばそのように神は私たちを想像したからです、really はいで。もしそれ以下のものだったら私たちはもっと望まなければいけないわけですね。そう、Jesus はこれをお伝えします。 レッスンの139で言ってるんですけれども、私は、えっとえっと、食材をですね私のために受け入れるというふうに言っているんですね。聖書の中では、ですねあの、ま、ジーザスがですねお、えー、話してるんですが。あの 女性がやってくるわけですね。で、その女性っていうのは自分のマインドを 読, んであの読み取っている。And, uh, はい、そして、そのことについて彼女は少し心配そうなんですね。不安そうなんです。 Again. So Jesus said, So he said, I'm i to a t this. I'm o f n g to eat t h o he said, i o i n a t this. e b l It's a parable of, of the woman at the well. o h i d これはです、ね、私たちがコースでも同じことをしているということです。We, we はい、でそれはですね私たちがもう一生問題を抱えないというその心の状態に持っていくということです。 この今のご質問に対しての一番まいい回答というのは、もちろんあの癒しというのを望むのはいいんです。It's, it's はい、そしてかあの健康に対して祈るというのも非常にあの理解できることですよね。理にかなっています。 で, ですがまずは自分自身にそれを受け取っていく受け入れていくというのが大事ですそのギフトを他の方に与える前にああと2つあります Two more questions.、えー、聖書を読んだことがなくて「奇跡講座」だけでは、えー、本質をすべて理解できないように感じますが聖書を学ぶことは必要だと感じますか、okay. I, I don't know. I, I haven't read the Bible, but I think I cannot understand if I don't know about the Bible. Should I learn about the Bible? Well, I think you could experience everything. はい実際にはですねコースを読むだけでですねすべてのコースで学ぶべきことというのはあなたは学ぶことができますジーザスはですねの聖書を何回も引用をしています But remember, these are all just helpful ideas. でもこれはですね役に立つアイディアであるということにすぎないというのを覚えておいてください life, 私の人生においてはあのジーザスがこのようにあの動くあのこのように機能しているっていうのは、まあ、理解しているんですけれども 彼はです、ね、あなたがすでにマインドで学んだということを使っているんですね。彼はです、ね、あなたが関心があるものを使ったり。Even your hobbies and your であなたのです、ね、趣味であったり、あなたが情熱あるものを使ったり。Uh... 私はあるときに、ね、ジーザスに新しいテクニックであったりとか、あるいは技術というのを学ばなければいけないんですかと聞いたことがあります、uh, I said, well, I and and はい。私はですね、体調、 体, 体極ですかねとか、あるいはヨガというものを学ばなければいけないですか、まあ、その他の他のいろいろなテクニックについて学ばなければいけないですかというのを聞いてみましたでもあの彼は、ノーって言いましたなぜならば あ, もうあなたはゴルフのやり方分かってるよねと言ったからです<笑>、はい、そしてテニスのことも知ってますよねバスケットボールもできますよね。 We will practice with all of these. でこれらのことを私たちは練習することができますね。でそれは動きながらの瞑想になります。はい、それであなたがもしですねそこにちゃんと集中をしてそ こ, そこに存在をしていれば、はい、そして未来のことに対する思考というのを手放したならば So he took me out on the tennis court and he said, Now let me play tennis through you.、はい、I said,、uh, How is this going to work?、はい、<laughs> he said, First, we will not keep score. He said, First, we w i l not keep score. To... Keep all these numbers in mind. はい、で私たちはそ の, あの数字というのをマインドに、ね、覚えておく必要はないよというふうに言うわけです。はい、でも本当にシンプルにしてみましょう。で私にです、ね、そのあなたを通してそのボールを、ね、あの当てさせてください、ヒットさせてくださいってわけです。わ、okay. はい、かりましたじゃあ誰が敵ですかとあの、ね、あの対戦相手ですかって言ったわけです。 ジーザスはですね、対戦相手はいないよと言うんですね、はいで。あなたはですね、たった一人の自分しかいないということを理解しなさいと言いました。はい、でたった一人の自分はあの競合しないんですね、競争しません。 私のテニスには誰もあの競争が相手がいないわけです。ボールをですねこう打ち合うためのまあパートナーを呼んできてくれた時には、ジーザスがですね2人ともはですね自己のこう理解というのをですねあのそのテニスをしながらしていく。 そこにたどり着いていてくわけですなので、これはあのヨガナンダとです、ね、<笑>コースのジーザスがです、ね、あのテニスをこう楽しんでいるようなふうにあの想像してみてください。<笑>はい、でこれあのジーザスはです、ね、ゴルフでも同じような練習をさせました。 彼はですね何か新しいものを学ばせようとしないんですね。ですが、私がすでに関心があるものというのを使わせようとしました。End, of, of so, things, はい、で彼はですね何か新しいものを学ばせるのではなくて、最終的にもう、 むしろ空っぽにする今まで学んだことを忘れていくということを教えてくれましたじゃあ最後の質問で す, 問です、えー。夫婦生活の中で身体的な理由で、えー、セックスができないことにお互いに最悪感と悔しさを持ってしまっています。 Hey, okay. In the husband and wife relationship,、uh, because of a physical problem that the wife has, actually the functional problem, so they cannot have sex and they both have、uh, guilty and feel disappointed. What can they learn from that experience, that condition? s はい。で、この問題というのはやはりですね、マインドのものであると、何か機能してないものがあるとしたら、マ, あのマインドの中のものということを思い出してください。And even in this world, sex であのこの世界においてでもやはり私あのセックスっていうのは私たちのストレスであったりプレッシャーであったりっていうものと関係しているということです。l、はい、スピリチュアルの旅の中では d t h ガイダンスに y that guidance。はいアルの旅の中です。 に従っていくということですねそしてそれを適用していくというのが求められます And,、uh, is is, is really はい、で、その今あのおっしゃっていただいたあの状況というのは決してあの変わったものではないということです it always comes down though to learning to trust でこれはです、ね、いつもです、ね、私たちはあの愛していくことを学ぶんですけれどもその中で愛そして信頼そして、えー、と期待というもん Love, Trust and Without Expectations なので私たちは愛していくそして信頼していくでそれがあの相手へ の, この期待なしでということですね。 これはあの心を開いていって、そしてその愛をです、ね、拡張させていく、広げていくということなんです。 でこのパートナー、ね、あのワイフだったり、ハズマンドであったりで、その夫婦であったり、というものパートナーというのは愛を拡張するためにいるということです。Now, love, give でこの愛の法則では、あなたが与えるものていうのは、あなた自身に与えているものなんですね。 はい、なのですべてのものをあなたが与えるすべてのものというのはあなたは自動的にあなた受け取っているんです And,、uh, はい、であの私たちはです、ね、この人間関係を使うのに非常に役に立つものというのは私たちは一つのマインドであるということを思い出すことです。But the ego はいですが、ジガというのは全く別の前提を持っているわけです。Ego, reason, はい。であのジガにとってはですねか、人間関係っていうのはたった一つの目的があるんです。それはゲット取ることなんですね。That's why whether it's with dating sites or、uh, matchmaker services. It's, it's no different than going shopping in the grocery store.、Uh, in the grocery store, you walk through the aisles, you look at all the packages,、uh, sometimes you read the packages and look at the ingredients to see that you can get. the best product。はい。で、あの、まあ、お店ではですね、あの、食べ物を見るときにこ、この歩いていてですね、その廊下を。そんで、あの、パッケージがありますよね、そのパッケージを見て、そして、時には、このパッケージを読んでですね、何が。原料なんだろうって書いてるんですけども、それもやっぱり何か得るためですよね。はい、で、自我はですね、愛について全く知らないわけです。 自我はです、ねまあ、イメージを作ります。そして、またより良いイメージを得るために何かをするわけです。So, as, as はい、で, ですから、じゃちょっとここ で, です、ね、あなたはまあ男性、あるいは女性というイメージを作ったというふうに考えてみましょう。 であ人生が進んでいきます。あなんかちょっと時にはね、寂しくなります。ですから、あなんかパートナーを得ようかなというふうに思うわけです。So、はい。なので私はですね、まあ、シングルのモデルで人というモデルからですね、カップルという2、まあ、人のモデルにアップグレードするわけです。 なのであなたはですね、何かこう見た目のですねアップグレードする前にですねいろいろなこうピックアップアー h ィフェイアペア e スサイズシェイプ何か見た目であったりとか大きさだったりとかそういった何かこう選ぶあの材料ですねこあの決めてこうアップグレードするのに自分でこうあの選択していくわけですね But this image always comes full of expectations. はい。ですが、このイメージというのは常に何かの期待があるわけです。The はい、ですから、このイメージていうのは結果的には失敗をするというふうにも設定されてしまっているんですね。 It doesn't really know what's in its own best interest either、はい、であの自我はですね愛について全く知らないので何が最高に私たちにとってあのいいものかっていうのを結局知らないわけです And it keeps searching and failing and searching again and failing はい、であのいつもですね何かを探してそして失敗する何かを探して失敗するというのを繰り返すわけです So I think in the relationship that was described in the question 今の、ね、ご質問いただいた状況においては、これはです、ね、あの私たちが無条件の愛を与えていく、それを実践していくというのは非常にいい機会だと思います。 はい、でこの時にですね私たちはその体ではなく、ですねあのハート の, このつながりというのをにフォーカスをしていくというのが大事です。これはですねあの、マインドで非常に、まあ、ストレスになったりとかプレッシャーになったりするかもしれません。 Uh, by looking at the pers person uncon with unconditional love, then you will not feel pressure or you. Yes, you, you feel less pressure and stress. y e s And then you, your relationship becomes a prayer asking the Holy Spirit. そうするとです、ね、あなたたちの関係っていうのは精霊にその助けを求めてもらって癒していただくものになっていくその祈りになっていくということです。So, In a way. はい、でなので相手から何かを得ようとするのではなくて自分自身を見て自分の期待は何であろうということを見るということですねでそれの期待というのはどこから来ているかというのを見ることです<笑>なぜならば人っていうのは鏡ですよね相手は、はい、で私たちの意識というものを この鏡でで見せててくれているわけです honest,、really はい、そしてあの実際にはそのミラー、鏡が必要なんです私たち thousands thousands、はい。なぜならば私たちは何千もの間このかくれんぼをずっと続けてきちゃったからなんです。 What we have been hiding. はい、でそのミラーというのは私たちが何を隠しているかというのを見せてくれる鏡だからです。Like, uh, like はい、であのレッスン5なんですけれども、私は自分が思っている理由では動揺しないということですね。Say, うんはい、なので私は あの相手の私のパートナーによって動揺しているのではないということ私はですねあの自分の思考あるいは自分の my thought? My... 私のパートナー私自身のへの思考あるいは私のパートナーへの思考によって動揺しているということを見ることです。 Good. Do we have any more, or was that, that was the a t t was h last question? Okay. I have another question. Yes. Thank you. Thank you, h e l e i a m g r a t e f u l for the Holy Spirit that the, the, the, the that who arranged this kind of、uh, the place where I can know the true self. ようこそ、ハルバル。初めて、日本に来てくださいました。お二人に感謝いたします。あお二人にしてくお二人に関してくださった。ナチ人にさん、通訳してくださってるお二人てくださいた。お二人スタッフの皆さん、ありがとうござしてくださいますていまお二人さん、ました。さいまししてくださいていま Our、session and also translators and other staff members. Thank you very much.、はいえー、thank you for my, my bladders.、So、thank you my bladders.、えー、okay, I have one question.、えっと 量子力学ではワンネスというものをどのように証明されているのかどうぞ教えてください I'd like to know how the quantum physics p r o v e the oneness.、Mm -hmm. <笑><笑> Okay <laughs> Well,、uh, quantum physics started、um, was discovered about seven decades ago. t e deoxylic acuity i seven decades, seventy years, uh, seven h u n d r e when they were trying to. MAKE SURE THAT、uh, THE EXPERIMENTER WAS NOT、um, WAS NOT IN THE EXPERIMENT、はいね、e the...、えーズ・ディエクスペリメ e x p e r i m e n t e メンター実験ィエクスペリメっターズ・ディエクスペリメいターズ・ディエクスペリメンターズ・デ e エクスペリメンターズ・ディエクスペリメンターズ・ディエクスペリメンターズ・いィエクスペリメンターズ・デ はいで私たちがですねは普通ニュートンのものでこう学んであの育ってきたことが多いかと思うんですねニュートン力学 で, でそこにはですね外側の世界があるというふうに私たちは学んできました That there is no、external world apart from consciousness. ですがあの、量子力学は、ですね外側の世界は私たちの意識から離れてはないというふうに言っているんですね。はい、つまり、あなたが考えていることというのがあなたが見るものを 決, め決定しているということです。はい、なので、すべてのものは全部つながっているということです。 ですからここには主観そして客観的に見られるものですね見るもの見られるものというものがないということ。And no experimenter and experiment. はい、そして実験をする人実験される人がいないということですね。So, when this new science was first discovered, uh, 量子力学が発見されたときに、ね、これをどうやっての他の同僚とシェアをしていこうというのが分からなかったわけです。All, all <笑>なぜならば、この私たちが発見したことというのが、すべて の, この科学というのを否定してしまうことになるからですよね。And Particles. はい、でこれはですね非常に小さな粒子ですね、サバトミカル。原子のもと小さいものですね、サブなので、そ, れ の, その小さいものを見たからんですね。Yeah, smaller than atoms. うん、なので、それは原子よりも小さいものです。<笑> その、ま、粒というのは、もうこの実験をする人がです、ね、ここにあるというふうに思ったところにそれが現れてくるわけです。それも古いあのあの科学からすれば、そんなことあり得ないというふうになるわけですよね。because science was meant was to describe an external world。はい。なので、あの、科学というのは外側のものを見て、その客観的に見るものなので、その主観。見てる人というものに影響を受けてはいけないものだからなんですよね。それをまあ証明するものだからです。and in more recent years, there's the discovery of of the quantum field。 はい、で最近ではですねこの漁師バーというものがまあ発見されました Rumi is a famous poet. こ の, その漁師バーというのはですねルーミというあの、えーとえー、とショー 詩を書く人ですねその人が発見をしたあのしあのその人があの表していたものとまあ似ているものだったんですねその両芝が。で、yep. uh, はい、いいのかなそれが最近また発見されましたよね。 その粒子というのはこのもう宇宙中全部に存在しているというふうに言っています、はい、でアインシュタインはですね全てのものっていうのが光のスピードで動いているというふうに言いました But this makes it seem l この e like s は m e of some light can, can move slower and become dense and become physical <笑>、はい、で, ですがこの小さい粒子というのはあるものすごくゆっくり動いてそしてそれが固まってあの固くなるということですね and really this is explaining the deception of believing that there are separate people Separate objects. はい、ですからそれがまた全くあのバラバラのものがあるバラバラの人がいるというものを見るあの原因になっていると so, is,、well、ですからこの新しい科学というのがコースの考え方とまあ合っているということです。 ですから、あの、これがですね、さい、あの、科学者にとって、あの、コース、その道ですね、自分の道に戻っていくために。あの、いい方法だと思います。Yes, because it speaks their language. はい、ななぜならば、それは彼らの言葉を喋っているからですね、科学という言葉を喋っているから。 科学者にとってはもうあの神のことであったり、ジーザスやブッダのことについて話さないでくださいって言うわけですね。ですが、常習学とはですね、すべてのものはつながっているというふうに言っているわけです。Yeah. Which is what それはですね、ブーやジーザスが教えていたことと同じなわけですね。ですから、それはまた別の道でその神様に戻っていくる道というのがあったわけです。Yeah. You Thank you. ありがとうございます。<笑> Questions? Yes, I remember you had another question you wanted to ask.、えっと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 So so I'm, so I'm uh, uh, uh, starch、okay. mm. so, so so, ていう感じかあそんななわかっそ取り上げないんだけど手放さなきゃみたいな。 <that'd be aão> okay. So it's, it's difficult to,、um, to understand the difference between that the, the Holy Spirit doesn't take away, and, but we have to,、uh, you know.、Uh, Let go of our attachment or so. So, what's the difference? I think Francis and I can give, give examples of how that's gone in our lives. I think for me, I, I experienced that、uh, instead of things being 私に関して言えばですね、デイビッドから何かを取り上げられるということではなく、I found that the Holy to help スピリットはですね、あの この 私, たち私の経験というのをすべてのものを含んでそしてそれがデイビッドの経験としてなるというふうに望んでいるんです私がです、ね、この旅を始めた時には私は自分の家族がいなくなるんではないかという恐れがありました。 ですから、スピリットが私の家族を取り上げてしまっているというふうに感じたわけです。Said, no, actually, ですが、スピリットはこう言ったんですね、違うんですって、私はあなたの家族を広げていくというのを望んでいるんです。 最終的にはですね、こうやって全ての人は出会う人全てを含んでいったわけですよね。ですから実際にはあなたは受け取っているわけですね、獲得を増やしているわけですね、この全ての人々を家族と見ることによって。 これはフランセスについても同じです、um, spirit, あ。ごめんなさい、友達についても同じです。そして私はあの旅をしては友達を失うんじゃないかというふうに思いました。でも、t i m 友達 e c o n n e て t i o な s w i t う so m a い y people. はい、ですが実際には友達はどんどん増えていったんですねそしてしかもその親密な関係というのをたくさんの人と気づくようになりました「HER」はい「HER」「HER」という映画ですねそれのまあムービーを見る会というのがあるんですけども映画を見る会というのがあるんですが、yeah. And it really illustrates the point that I was just making. It's more of inclusion rather than exclusion. Yes, and also, I think it is important not to、uh, think that we will decide on how this pathway is going to look. はい、であのでここで覚えておいてほしいんですけど私たちがこの道というのがどういうものであるかを決める必要はないということです実際に私たちはです、ね、この瞬間にです、ね、何がマインドにとって役に立つかというのを全く知らないわけです。 The truth is, this pathway、uh, of a course of miracles is going to be a pathway of relationships.、ね、and Jesus actually wants to have us really open up our heart and have a very, very intimate relationship in the mind with everyone。はい。で、あの、イエスはですね、私たちにですね、心を開いて、そしてより深い関係をですね、あの、すべての人と取るように言っているわけです。And that is actually truly what we want。はい。で、それはですね、実際に私たちが本当に望んでいることなわけです。And when we are afraid of losing certain one, normally is to lose. We're afraid of losing certain aspect that we have and we don't have with others. はい、で私たちはです、ね、特に、まあ、特定の1人を失うのが嫌だと、でそれっていうのは他の人が持っていないと思うものをです、ね、失うのが怖いわけですね。それはです、ね、大体、相手の人とです、ね、一緒にいるときの安心感というのを失いたくないわけです。But it limiting is a limiting... ですがこれがたった一人のその人としかできないということ自体が私たちに制限をかけてしまっているんですねですがあなたがこの関係というのもう毎日です、ね、すいべろいろての人とその関係を築けるということを知ったらすごく幸せですよね。 私は、ね、オーストラリアを離れている時は、私は自分 の, あの結婚の関係っていうのから離れているわけです。あでジーザスはです、ね、まる で, です、ね、私に、あなたはもう二度とデートができませんよとい う, ふうに言っているようでした。 And I thought, oh, what does that mean? うう、ね And、when I、uh, first went to the monastery, I watched a, a romantic movie there. I was like, the community. I was like, n the to community. I was like, the c a community. I w a t c h i n g the two characters falling in love on the screen. I was very sad. So I f e l g that is what I have to give up.、ね、うう that's, that's the ego's way of interpreting letting go.、はい ねのの uh, and it equates a specialness with love. So it's e x p e r i e n c e h a s been t h a t I still had relationships coming to coming life had、は、my、い、ですが私自身はもうその関係というものが私の人生の中にまだその後も入ってきています。I didn't, I didn't go a ですがそのデートのプロセスというのは通っていないわけですね。The sent the to, to me. はい、ですが、スピリットは私に人々を連れてきてくれます。And you feel an でそこではもう瞬間的にもこのつながりというのを感じることができるんです。でそ の, あの関係というのはその関係の中で私が透明性がありそして。の 忠実でであるですね自分に正直であるというその関係を築くということを教えてくれているんです not and not each other.、はい、でそれは相手から何か隠れることもなくそして相手をまあ喜ばせようとお互いにしないという関係です。 To serve his plan? はい、そして私とはスピリットと共にあってそのスピリットのプランを一緒にそのパーートナーとしてあーあの 人, 間その人間関係の中でしていくということですもしその関係というのが最大まで達したときには形が変わっていくわけですねその形が変わるときっていうのはつながりというのがより深くなっていきます 先週、ですねちょうど私のお母さんと話していたんですが私は、オブ、like、a, a person. Person. <laughs> <laughs> 特定の人は私はいないんですけれども、でも私は愛。 の中ににいいますとううふうに言ったわけですね said, you, do do でそれをど う, どうやってやるのとかあのお母さんは言っていました。で最初はですねある特定の人から始まってるんですけれどもで、uh -huh. それをですね私のマインドをですねすごく透明にしてそれをあのスピリットのために使 う, 使うならば。 Um, you clear out all the obstacles that block the love to come out of your heart. So, I'm not the one who needs to come out of your heart. s e I need to feel the love. So, I need to feel the y f e e l Certain way or the form has to be certain way で。でそこにはですね相手にどのように感じてもらうかあるいはどのようなことを形の上でしてくれるかということのあの期待というのがないわけです。So this is really a journey of giving up fear and、uh, attachment。ですからこれは恐れそして執着というものをあの手放していく。And have everything you you you want。はいそして え、そしてその手放していって、そしてあなたが本当に欲しいものをすべて受け取っていくということです。あの聖霊がその私たちのこのそういう問題に対してそのあバカバカしいなって思うっていうことなんですけど、あの。Okay, you tell me that the spirit will laugh at our あ、uh, あ私たちの何でしょうか問題を、あの、silly… Our, Our problems?、Okay. Uh, silly.、うん uh, でも、その、なんていうか、そそれをその、個人の私としては、その、自分の問題が、そのあの、やっぱりとてもシリアスに受け止めてしまっているし、その、 But personally, I fear that I will be t h i n k i n as a silly、uh, from the Holy Spirit, but with, which thinks that, that everything is illusion. であのえっ、ー、とえっ、ー、とあっちえっ、ー、とあのち ょ, ちょっとえっ、ー、と I think Holy Spirit doesn't make fun of meHoly s p i r t が別に私をバカにしているというふうに思は思わないんで す, のどですけど、But、あっそれと語あ英語上手だから あ, あえっ、ー、と ButHoly But,、uh, Spirit knows Everything is illusion, so if、uh, all problems are silly, but I I was so scared that my p r o b I think my problem I, I take it seriously, so I don't want anyone, even spirit or God, I don't want. To, to think, uh, them anyone to t h it's silly. So I uh, read, uh, I'm so scared and えっと so えっとえっとえっとえっとそれでそのほんとえっとで自分でもその 自分の問題がやっぱりバカバカしいなと思っていてもそのあの例えばあそうそうそうそうそうそう t h i うそうそうそうそうそうそう i うそう i う myself. I think it's myself, うそう s i そ l そうそうそう I, う i うそ ああ、If I'm in love with someone, 誰か好きな人がいると、あの、But I couldn't help it, I just I couldn't help it、uh, to stop, あ <repeate> の </t>、uh, yeah. yeah, mm -hmm. uh, um、やめることはできなくて、その、えー、っと、すいません。<laughs> <笑>あのえーっと 好きあえっとはいあの好きなのにえっと無理にあの諦めても結局こう癒されてないのにその癒されてないのに無理にやめようとしてもその結局は許しきってないのでごめんな 何, 何をやめようとされているのえっと、例えばその自分でそういう好きな人がいたとしてそのそれを例えば 無理にその人を諦めるとかいうことをすることをその自分でもバカなことをやってるなと思ってその諦めようとしてること自体がバカだなと思って、うん、あ の, そ, のそれをうまくいかせようとすることをバカだなとかそのなんて言うすいません日本語でもじゃ分かってないそ の, その関係をううまくいかせようとすることが自体が 自分でもバカだなぁと思うし自分でその状況にいることもバカだなぁと思うんですけどあのんと。I, I know myself it's silly to make things go well with someone I'm in love with. えっと。えっと。 Uh, uh, uh, I couldn't stop this, and and, I, and I, I'm not healed, so、uh, I need to forgive him. So, but I this relationship doesn't go well, so I don't know how, and I、uh, うん、ちょっと何かすみません、えー<笑> yeah. えっとはいはい前に申し上げた通り自我というのはあの、ま、作り上げたものをあの自がごめんなさい精霊は自我が作り上げたものは何でも使うんですね な、はい、ので聖霊はこの特別な関係っていうのを浄化して行くことができるんですそれを使っていくんですね so,、はいはい、なのでこれをちょっとあの例として使っていきたいんですが この世界ではですねあの、まあ、違う言葉があって、違うあの言語があるというふうに、私たちは、まあ、慣れてしまっていますね、その状況に。History, many, many はい、そして、あ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、あ、わ、okay. ah, okay.、わ、ね、わ、 そしてです、ね、私たちはまあ言葉が並んでいる本がありますねそれでそれはあのあの奇跡のコースというふうに呼ばれていますね<笑>、はい、でもたくさんのたくさんの言葉が、ね、こうずっと溢れてきた中でやっと言葉をです、ね、役に立つ形で使えるようになったわけです。 言葉はですね自我によって作られたものなんですけれどもでジーザスはですねあの言葉っていうのはあの象徴の、まあ、シンボルのまた、あ、そのシンボルであってあの現実からですねこう二つ離れてしまっているというふうにコースで言ってますよね。 はい聖、あのー、霊はですね、すごくあの忍耐強く待っててくれてるわけです。はい、ですが、もうここでですね聖霊はですね、非常にまあ言葉をですね、あの便目に使う方法というのをしたわけです。はいでそれはですね、あなたの言葉を超えていくところに連れていくと、あなたを。And そのようにですね人間関係においても考えることができます。聖、はい oh, no はい、霊はですねあなたに別にあのスコアをつけないんですね。これはいいねーって、これはだめだね、これはいいねーってう、そんなことはしないわけです。 はいであのあの。フランセスが今言ったように人間関係っていうのは、ハートをオープンにしていくものに使うことができるんです。ここでですね人間関係っていうのは、私たち の, あの感謝であったり、理解であったりというものをあのこう育てていくものに使えるわけです。So, it's just はですね、oh、あなたこれを、ね、あなたから取り上げようとしているよというふうに時には言うでしょう。But, うん um, ですがの、精霊は非常に忍耐強いんですね、そして新しい解釈というものをあなたにもたらせてくれるんです。 それがです、ね、こう笑ってるというのは別にその個人的にです、ね、何かをに対して笑ってるというわけではないということです。これはです、ね、むしろこう優しいユーモアでそれが私たちの心の中にあるものなんです。And the Holy spirit will はい。で、あの、せいではですね、あなたから何かを取り上げようとするわけではないんですね。あなたがそれをあの渡そうとしない限りですね so,、no はいで。ですが、あなたがこう、スピリットにですね、従っていって、 そしてあなたがどんどん自信がついてきた時にはあなたは自然にそれをスピリットに手 放, せること手放すことができるようになってきます。As, as like はい、で、まるでその子供がですね、あのおもちゃでこう遊んでるような感じですね。The はい、で、ある時にはです、ね、好きなおもちゃというのをもう庭に置きっぱなしにしてしまうと。 そこでですねあの夕食を食べているときに、お父さんとお母さんにこう言うんです。はい、でも、このおもちゃとはもう十分に遊んだから、もう遊べ ま, まないよと卒業しますと。はい、でそれでもうそこから離れていくわけですよね。No はい、なぜならば、それはもう役に立たないからです。 それがです、ね、私たちのスピリチャルの目覚めというのにも起こっているわけです。私たちのスピリチャルの目覚めというのにも起こっているわけです、ね。私たちの目覚めというのにも起こっているわけです。私たちは何かこうそ大きな存在がです、ね、私たちを見ているというふうに言ってくるわけです。そしてそれで判断 を, ジャッジをしていると。Like はい、ですがスピリットはそんないんでは全然ないわけですよね。 はい、でそれはもう自我のもう一つのただのトリックなわけですですからそれをあなたがちゃんと理解をしてきたくるとよりあなたは リ, あのリラックスができるようになると思います And it just takes the pressure away.、はい、そうすることによってプレッシャーをこうあの手放すこともできますまだ But still, she, she has some fear of r e a letting l l y go. Letting go. Let it go.、Mm. Yeah. It's okay. Thank you.、Yeah. And、uh, I have a question. I, I re just realized that、uh, I have a major control issue right now. I thought I surrendered everything, but actually I wasn't surrendering at all. And I just realized that、uh, during the expression s y s t e m a n d、uh, I was startled because I th really thought I don't have it. And know, you I still have issues, but、uh, you know, keep n o w k giving it to the Holy Spirit. But I was hiding those control issues. Really, really, it's a, like a major problem for me. And I, was, I wanted s I w a to ask you, and how could I just release those c o n t r o l and really surrender to the Holy Spirit and listen to the guidance and follow, like, incense, like you do, like you too do? <laughs> I really want to be in that state of mind and、uh, I was hoping to get some insight. I think you are. I think you are. I t h u n k you are. I think you are. I think you are. I think you a y e I think you are. I think you are. なんか全部自分でコントロールしたいっていう気持ちがあったっていうのを<笑>見つけてで今までは結構こうサレンダーってあの委ねるというのがずっとやってきたつもりだったんですけどでもすごいすごいあの深いところでそれが隠れているのが見つかってでもじゃあどうすればいいんだってそんなの知らなかったしじゃあどうしたらいいんでしょうってそれであの。 ホーリー・スピリットに完全に委ねてあのデイビッドやフランシスのように直感でガイダンスのみであの行動したり何かを考えたりそういったあの精神状態でそういったなんかの存在であるためにはどうすればいいですかっていう質問を今しました。Yes. Um, the control... happens because we want to make a self that is not there ではコントロールをするというその人が存在しているということは私たちが存在していない何か事故というものをですね作っているからなんですね存在していない事故を作っているから it needs a constant maintenance and convincing for the mind to believe in something that is very unnatural、はい、でこれはですねいつもあの非常に不自然なものをですねすでにそこで維持させようとしているということなんです And the way the ego does it is to make up a self-concept.、はいね、And not only it makes up a self-concept to tell us our role in the society.、はい、it makes up a whole world to also support. Um, the self でこの世界をです、ね、私たち の, その自己概念というものをもうサポートするそれを持ち続けるためにあのサポートするために使っているわけですですからこの私たちが見ているこの世界というのもこれが私たち の, あの自己概念ということです。 And the ego will try to maintain this self concept. Doesn't matter whether it's a, a good concept or bad, a big one or small one, we want to maintain it.、はいねね、いい and that comes through trying to maintain our own、uh, so called self, body,、はい、and the role. でそれはですね私たちの肉体と呼ばれるものあるいは役割と呼ばれるものによってあの維持しようとするわけです or try to the ですからこの外の世界を使ってですね私たちはそれで承認を得ようとしたり私たちの自己概念というものをあの、えーとまあ、称賛されるようにしようと使っていくわけです。 So, when things are going out of control, the ego has、uh, terror feeling that it doesn't know who it is anymore.、はいまあね mm -hmm. So, practically on this spiritual path,、ね um, the spirit is not gonna just come and tell us, You're love, you're not this, and, and we are not gonna be concerned.、Uh, con convinced words these just by these words. であのスピリットはですねなんかあなたは愛ですよとかそのような言葉だけにですねあの確信を持たせられるわけではないわけです。The has a, a スピリットはですねこのすべての道を見ているわけですね、そして何を手放すべきかっていうのをちゃんと見えているわけです。 エ、so、ゴ は, いでチはですね、問題を作るだけではなくてそれを分析します、そしてまあそれを解決するということをしようとするんですね。 ですが私たちはそのコントロールからです、ね、逃げるためにですね、その問題というのを分析する必要はありませんスピリットはですね、新しいあの自己概念というのを私たちに与えてくれるわけですね。 Until the moment that we realize we're, we're not any of these concepts.、ね、もも <laughs> so, practically, for example, I,、um, I was identified with someone who was very intellectual. はい、で あ, のある時はですね私は非常に知的な人としてです、ね、自分というものを同一視していたわけです、uh, I was very smart. で私はです、ね、で非常に賢かったわけですね私は自分の人生というのを完璧に、まあ、あのコントロールできていたとでも私があのコミュニティに参加したときに であのスピリットはですね私が持っていたスキルというのを使っていくわけです And そして私にですねコミュニケーターとしてのね役割を与えてくれ concept。でそれはですね私の古い自己概念の中にはなかったわけです But I accepted my new function fully.、はい、I allow myself to share everything that comes to my mind.、はい、And、uh, the spirit just You know, this is my assignment, but he will give me new function and new assignment as time goes by、はい、でスピリットはですね、まあ私に新しい役割を与えてきましたが、また時間が経つにつれてまた別の新しい役割を与えてくれるんですね So gradually I don't really identify myself as any particular type of person、はいはい、ですからだんだんとですね、私は And I don't really know how,、um, what is the best for me anymore.、はいはいね、なな so in that process, the control of maintaining a concept or image or そのようにして、コントロール、あのイメージをです、ね、コントロールしようと思っていると、この世界をイメージあのコントロールしようというも の, っていうのがだんだんあの和らいでいったわけです。これがです、ね、私たちの心の祈りになっていくということですね。Um, give me your はい、であなたに私の役割をください。 And tell me what to do for そして何をやったらいいのかということを教えてください and in that, all the healing happens.、はい、そしてそこの中でヒーリング癒しが起こっていくということですまた別のコントロールの側面の中には教育というものがあります、uh, my mother was, was a teacher. はい、で私のお母さん、先生、教師だったんですですから、家族はですね、非常にあの教育に対してまあ重点を置いていましたこの世界の多くの人っていうのは、何かこの多くの問題について、教育が解決策をもたらせてくれるというふうに考えています。 ですが、あの多くの、まあ、国がですねあの、新しい教育のプログラムを考えたとしてもあの、貧困であったり、戦争であったり、あるいは病気であったりということはずっとなくならないで、何百年も続いてきているわけですよね。 で、このジーザスが言ったのは、この世界というのはも う, learned, learned?、はい yeah. もう学んだということです。 あなたはですね自分が分離をするために、ま、あの学んできたということです。<笑>はい、ですので、学べば学ぶほどです、ね、なんだか分離をしていくということですよね<笑>、はい。で、一回も止まらないんですね、私は何をやってるんだということを考える。 ですから私たちはこの世界を学ばなかったものを学んだものを取り消すということをしなさいと言っています。はい、でその彼 の, その学ばないということですね、学んだことを取り消すということはそれがガイダンスに落としてというものです。 この方法によって私たちがこのコントロールのべての側面を手放していくということです world,、はい、でもし私たちがですねもう個人の自己というものをあの学ばなかったことにするあるいは unlearn the personal self and unlearn the world あ, あとはこの世界についても学ばなかったことにすることによって、でそしたら私たちは、ただある存在というものになれるということ。Uh, はい、でフランセスが言ってくれたように、自己概念というのは、このプロセスにああの変わっていきますね。 And the very last concept is forgiveness. はい、そして最後の最 も,、ま、も少ないコンセプトというのが許しなんです。で、あなたのご両親はですね、私も全く理解できません。私が知っている、まあ、息子だったり娘だったりしないというふうに言うでしょう。<笑> はい、でそしたらです、ね、あなたは自分の心からです、ね、私は許しですと言えるようになっているわけですね。私は、ね、あなたの息子とか娘ではないんです。私は許しなんですというふうふに言えるようになるわけです。そして、Jesus はこれをです、ね、幸せな夢というふうふに呼んでいます。で、この夢から目覚める前にはです、ね、私たちは幸せな夢を見ないといけないんです。Yeah. So, The final lesson we r e learning is that miracles are involuntary.、はいねいいね、And this means we have no control over the world at all.、はいね、いい And we never did. はい、でそして私でもやっていません。という事ですね。という事ですね。という事ですね。という事ですね。という事ですね。という事ですね。という事ですね。という事です e という事でこの週末にいらっしゃっていただいた皆さんに本当にありがとうと言いたいです。 フランシスと私はこの週末は素晴らしい週末になるというふうに分かっていました。私はあなたたちのそして歓迎というのを感じていました。これがです、ね、もうただあの最初の始まりであるということ私たちにとって、ね、それを祈っています。Yes. And also, uh, の私はです、ね、12月にウェブセミナーを、デビッドのやつをあの翻 訳, あの訳させていただいたんですけど、もしまあこの中で、ね、いらっしゃっていただいた方があれば、まあ、それはデジタルな出会いでしたよね。またこれそれに対しても私たちはオープンでいたいと思っています。 私にとってもそして私たちにとってもここにいられることは大変 光, 光栄です。 はい、でもしですね、何か問題であるとかが浮か上がってきたら、ぜひ私にですね、あの書いてくださいと、何かのご連絡くださいということですす<笑>とあの、ね、翻訳ででで私あの、日本語語、から中国語そを英にににししししまままのてて皆さんにまたお会いいきることを楽しみにしています。 な、yes. yes, so、のでお写真であったりあの質問であったりっていうのをまだ受けできることは で,、はい、できます。 はい、じゃあお疲れ様でした。気がつけばまたもう4時半過ぎてですね、はい